はがきサイズの紙にウサギの形を描き元になる色を決めて自由な感覚で塗っていくオリジナル塗り絵ですまず写真やイラストを元にしてウサギの輪郭を描きますウサギの輪郭の中に自由に模様を描き足していきます最初は大まかに だんだん細かい模様を描いていきます模様が描けたらベースになる色を決めますここでは絵の具の三原色のうちマゼンタに当たる色を使いました濃く塗りたいところに絵の具を米粒ぐらい出します筆に水をつけ絵の具を伸ばしながら塗っていきましょう 絵の具は継ぎ足さないので、後から塗ったところの方が薄い色になります。白く残したいところには塗りません。ベースになる色が塗れたら、他の色を重ねていきます。絵の具はパレットなどに少しだけ出して、薄めながら使います。ベースの色と重ねることで、元の色とは違う色ができます。 色々な色を少しずつ重ねてみましょう出来上がったら台紙に貼り、題名を付けましょうこちらのウサギは輪郭は先ほどとほぼ同じですが、花模様にしてみましたベースの色は黄色にして、花びらを白く塗り残しました お好みでいろいろな模様や色をお試しください。一色だけでグラデーションにしてもできます。みんなの作品ができたら、お月様やコスモスなど。 秋らしいものと一緒に飾りましょう。